皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月31日、メドローアの極意の宝珠がダブってしまいました。訴訟。ログインボーナスの受け取りが溜まっていたので、とりあえず今日までの分を受け取りました。うつしおの竜箱が6つももらえるのは大きいですね。これをすべて扉に捧げまして、奇跡が10個になりました。 つまり、今週はあと2回くらい行けるってことですね。そして、神秘のカードを4つもらいましたが、こちらは新規冒険者用なので、持て余してしまいます。このまま捨ててしまってもいいのですが、リーネさんにゴールドを貢ぐことにしました。こんな感じになりましたが、やはり使い道がないですね。何をやっているんでしょうか。完全にゴールドの無駄遣いでした。というわけで、本日の動画は以上で終了です。